皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月21日、また新たな一週間が始まりました。今週からバージョン 5.5 への仕込み作業が始まりますので、何を持ち越すか、何を持ち越さないか、みんながそれぞれ判断する一週間になります。どうせすぐカンストするから、バージョン 5.5 初日にやる作業を増やしたくないって気持ちが、日に日に大きくなっている今日この頃です。昨日と言ってることが真逆ですね。 もうしばらく悩むことにしますところで今見ていただいている試練の門ですが近年まれに見る大失敗をしてしまいました今見ていただいている画面では大丈夫なのですがこの試練の門の後半パートでハグクミの香水を使うのを忘れてしまいました普段ならこの試練の門が終わった段階でサポートモンスターがレベル48くらいになるのですがハグクミの香水を使うのを忘れたせいでレベル42で止まりました 毎週毎週、レベル1からレベル50にして、ツールのモンスター牧場で気合伝授させて、錬金石を稼いでいるのですが、その作業ルーチンがちょっとだけ崩れました。なんとか今週中にレベル50にする必要がありますが、25日に邪神の宮殿が更新されるので、多分大丈夫だと思います。多分ね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。